この世の世全てにおいて光が当たるところには必ず影があるそのシャルンガー絶望しろこれが内浜だら神の力だカトン世界に痛みをレインリクド認めよ 俺はお前をずっと愛している。